さて、えー、ここでちょっと立ち止まってですね、えー、C 言語の構文についてもう一回説明しようと思います。で、関数名は今見たように、片、えー、名、関数名、パラメータ、ぐにゃ。それで中身がわった最後はにゃぐ。だから Ruby のデフエンドの代わりに、これぐにゃにゃぐで囲ってある。実はですね、if 文をちょっと見てみましょう。 if 文も Ruby の場合は if, end でしたけども C 言語では if の後に丸カッコの中に状況を書いてぐにゃそして本体があってにゃぐこれが if 文ですね else がある場合はここにぐにゃなんかあってにゃぐ else にゃなんかあって終わりこれは基本的なやり方ですで e l s if の場合はね u、えー、ビー言語は L 字 IF を使ってましたけども、えー、C 言語では L'sIF。これスペースがあって分かれているので注意してください。で、書き方は今見たように全部グニャとニャグで囲むように変ってください。これで IF 文ができるわけです。ですから、えー、関数の本体も IF 文も全部並びはこのグニャとニャグで囲むというのは IF の書き方だと、まあ。C 言語の書き方だということですね。 それではですね、今、実数の計算だけやってたので、整数の例もお見せしましょう。で、整数は、まあ、今度は絶対ですね。えー、じゃあ、これも打ちながら説明しましょう。今度は IRBS1.C で入りフしましたけども、まずコメントから。 整数型の絶対点インクロドア ー, ーです。そして、えー、書く方はここに3つ書いてあるんですけども、どれでも好きなものですよ。えー、1つ目は、えー、a を整数として受け取って、a がマイナスだったらば、えー、マイナス a を返す。そうじゃなければ、a を返す、えー。返す方の値は、値の方は int ですね、えー。2番目はね、ね まあ、マイナスだったら A を返す。そうじゃなければと言わなくても、リターンしたらもう返ってこないんですから、えー、これリターン三3番目はですね、えー、ルビューにも、不全エネルーというのがあったんですけども、C 言語では参考演算子。条件があって、条件が成り立ったらばこっち、成り立たなかったらこっちという書き方ができるんですね。えー、ちょっと見づらいという意見もあるんですけども、短くはなります。 ま、あ、とりあえず普通のイフ文で書きましょうか。インと。イフ。A が0よりも小さければ。マイ A を返す。うん、そうじゃなければ。A をそのまま返す。うん、もう一つですね。 C 言語は一つ一つの文が終わったところでセミクロンが必要ですね。えー、このセミクロンも忘れると、まあ、エラーになりますので、ね、注意してください。じゃあ、えー、インと a イン。これは変わらないんですけども、今度は整数の変数なので、インと、ウとン。じゃあ、プリント F の、ウィンをプロンプトへ出して、 スキャンスで整数は %d ですね、うん。で、x の場所に読み込みます。v イコール iR ス1の x。で、うん、運転手の。 リターン必ず最後はリターンを押してください。セミクローンまた忘れてるね。はい。はい。じゃあ、えこれを見ると、えー、今、iWabs1 なてなす。それでですね、GCC の、と常に a.out というファイルになるんで、今度はこの a.out は iWabs1 の a.out に変わってしまっています。まあ、それは気にせずに、これを実行しましょう。 そうすると、マイナス3だったら3になります。5だったら5のまま。0だったら0のままあ。これで、え、if による枝分かれまで、まあ、できるようになったわけです。で、説明が長くなったので、え、以下の NC で C のプログラムを書くときの、まあ、テンプレート、こんな風にしてくださいというのを書いておくのね。 まず、一行目でコメントで何のいくらものかを書いてください。それから、インクルードスタン a n d a IO.h を書いてください、えー。その他のインクルードこの後の説明したものも追加で必要になることがあります。それから、本体の、まあ、関数、まあ、レビューでプログラムとして書いたものを書きます。一番最後にメインも書いてください。メインではですね、えー、形は in と mainvoid でみんなで始まって変数を宣言します。 分数の値を入力します。本題の関数、ここであですね、呼び出します。で、結果をもらって、結果をプリントオフです。最後はリターンで。で、この終わりのにあると。こういう形になるます。それでは演習1なんですけれども、えー、例題のうち好きな方を、まあ、えー、そのまま打ち込んで実行したの、えー。2つ好きな方というのが、えー、一番最初の三角形の面積。 あるいは2万もの絶対値。どちらでもいいです、えー。実数の例題と整数の例題でしたね。で、実行できたら、プログラムの一部をわざといろいろに壊してコンパイルし、エラーの出方を体験してください。Ruby の処理系と C の処理系で、もちろん処理系が違うんで、エラーメステージの出方が違いますから、慣れていただく必要があります。で、それで OK になったらば、先の課題あるんですけども、えー メインの部分の書き方とか、だいたい同じなので、え、こう、ファイルをコピーして、それから修正するというやり方をした方が楽だと思います。演習問題は、まあ、たくさん用意しましたが、演習の底面の半径高さん与えたら大好き実質を与え、平方根を出力。平方根はですね、この後の説明がありますので、まあ、見ていただくんですけども、基本的にこの例題全部、演習問題は、ルビューでやったものと同じですね。ですから、 やり方そのものはルビ y バージョンと同じなんだけども、C 言語の書き方になれていただくように、これをやってるということです。で、平方根の計算なんですけども、うん、それを使うためには、うん、インクルードを増やす必要があります。だから、インクルードの並び、うん、このインクルードの並びのところに、うん、インクルードマステ A っていうのを増やしてください。それから、えー、コンパイルするときに GCC コマンドの、えー 最後にマイナス LM というオプションも追加してください。で、これは実行例なんですけども、忍耐して人を人に。これは ITP75 の計算は同じなので、誤差の出方も同じだと思いますけども、たくさん桁数を表示するのには、ルビーであったと同じように、ポチ 20G とかを使えばいいと思います。この include must マイナス LM を使うとですね、今、スキュアルートを お見せしましたけれども、立方根とか、べき状とか、絶対値、それから指数、ログ、ログ10、サイン、コサイン、タンジェント、アーク、コサイン、アーク、コサイン、アーク、ークタンジェント、アーク、タンジェント2、これは前にどこかでやりましたけれども、アーク、タンジェント、x 分の y というのを計算するのに、この方法を使うと、x が0のも多分してるので便利です。まあ、これらの えー、数学関数を使うときには、include とマイナス LM が必要ですので、ね、注意してください。